先日紹介したこちらのシータスとこの付属してるコントローラーを使ってシミュレーターの練習方法を紹介したいと思いますえ僕はですね2019年から FPV ドローンを始めて今は空撮の仕事とかをさせていただいてるんですけれども僕も始める時は最初は全然情報がなくて大変だったので初心者の方を応援したいと思ってこういった動画を出していますなるべく分かりやすい言葉を使って FPV を始めたい方に向けて、えー、FPV の魅力とか楽しみ方 FPV の始め方っていうものを紹介していきたいと思います前回はですねこの、えー、シータスっていうものを紹介しつつ FPV って何なのとか FPV の魅力っていうところを、えー、お伝えしてきました、えー、まだ見てない方はこちらからご覧になってくださいそれではまずはですねこちらのシータスキットと呼ばれるドローンの この初心者セットがあるのでそちらについて最初は紹介したいと思います、えー、こちらのセットはですねこのコントローラーと、えー、このトロンそして、えー、こちらのゴーグルがセットになっているものになりますでさらにですね全てこちらの、えー、付属のケースがありましてこちらに入れることができるんですねで FPV に必要な3つの要素機体とプロポを そしてゴーグルっていうのがすべて入っているのでまあ、これだけで始められるっていうものになりますで実はこちらの機体 fpv のドローンを飛ばすためにはこの映像を送信するための資格アマチュア無線っていうものが必要なんですけれどもそちらの取得方法とかについては今後えっと紹介したいと思っているのでこれを最初に買っていただいてまずはこちらの プロポを使ってプロポだけで機体を使わないで練習する方法っていうのがありますこれがシミュレーターっていうんですけれどもシミュレーター、えっと、パソコンにこちらのコントローラーを接続してパソコンの画面上でゲームのようにこちらのコントローラーで動かして練習するっていうものがあります FPV ドローンも最初はちょっと飛ばすのが難しくなっているので、まあ、そちらを実機を飛ばす前に こちらでシミュレーターで練習してもらうと結構あの実機とかも最初から綺麗に飛ばせるようになると思うので是非やってみてください今日はですねこちらのシミュレーターの使い方っていうものもお伝えしていければなというふうに思っていますではですねまずはシミュレーターは何かっていうのを説明していきたいと思いますこちらの FPV ドローンはですねあの DJI のドローンとか空撮用のドローンとは違った動きをします 何が違うかっていうと操作がマニュアルになるんですねなのでこのドローンをこうやってホバリングここで浮かせようと思っても初心者の方は難しかったりしますその代わりマニュアルなので自由自在な動きができてま好きなように思った通りに機体を飛ばすことができるようになりますなのであの本当に鳥になったかのような動きができて結構面白いのが この FPV の魅力なんですけれども、そういったえっとマニュアルで練習するためにシミュレーターを使います。でですね、まあ実際あのシミュレーターを使わなくても実機で練習すればいいじゃんっていう風に思う方がいるかもしれないんですけれども、やっぱり実機だとえっと初めて飛ばした時にこの機体が壊れてしまったりとか、えっと結構ね、これもあの値段をするのであのすぐ壊れてしまってお金またかかるってなったら。 まあ、ちょっと精神的にも嫌だと思うのでその辺をシミュレーターでバーチャルで練習することによってお金をそんなにかけずとも、えー、ちゃんとしたフライトを覚えることができるようになりますでシミュレーターは結構ゲームみたいでコントローラーがあれば、えー、トライすることができますなんでまあ言っちゃえばこれ機体とかゴーグルとかなくてもい い, い, いんですよね なんですけど僕はこのシリーズの中で実機も飛ばせるようになってもらいたいのでこのシータスっていうキットをおすすめしていますで、まあ、こちらがあればできるというところとあとはシミュレーター内でオンラインで対戦したりとかあとはレースをすることもできますはいマルチプレートレースができるので実際にえっとお家で友達同士で通話しながらこういったシミュレーターをやってまあ競い合ってみたりとか とというここもすすることができます、はい、なので今後はですねこちらのシミュレーターを使って実際 YouTube ライブとかを通しながら皆さんと一緒に交流できる場を 作, 作れたらなというふうにも思っています、まあ、そんな中で僕が今回紹介するのはロロシシドーーーンというシミュレーターになりますこちらはですね今多分、まあ、世界でも結構ユーザーが一番多いと思われるシミュレーターになっていて、まあ、今ですと日本円で2500円ぐらい。 でシミュレーターのソフトを購入することができますやっぱ人気がある方がですね情報がたくさんあったりとかあとはそのオンラインでみんなで対戦する時に集まりやすいっていう利点があるのでまあベロシドローンをおすすめしたいと思いますそれではですねダウンロード方法を実際にやってみたいと思いますはいそれではですねこれからベロシドローンのダウンロード方法から使い方まで 解説していいいいきたいとい う, ふうに思います、はい、それではですねまずはですねこちらから、えー、動画の概要欄にある、えー、リンクから、えー、ベロシドローンのホームページに行ってもらいますそうするとですね、えー、ベロロロシドドーーンンをダウンロードすることができます、えー、これから、えー、ダウンロード方法をちょっと説明していきたいと思うんですが、えー、まずはですねこちらの、えー、ベロシドローンの、えー、アカウントをですね作っていただきたいなというふうに思います はい、ちょっと英語なんで、この辺は説明していきたいというふうに思います。まず、この右側に、えっと、ログインっていうボタンがあるので、ここでログインしてもらうか、もしくはこちらの、えー、右側にですね、登録、レジスターっていうものがあるので、登録されてない方はこちらからフルネーム、E メールアドレス、でもう一回 E メールアドレス、そしてパスワード、でパスワードもう一回。 で、えー、っとですね。まあ、プレイヤーネームをこちらで決めてもらいます、まあ。ユニークな名前、えっと、他にない名前じゃないといけないみたいですね。それで、えー、ここに、えー、っと、誕生年、生まれた年を入力してもらうということで登録することができます。そんな感じですね。僕はあのこちらのアカウント持っていますので、えー、こちらに、えー、っと、自分の、えー 情報を入れたいと思います。こんな感じにすると、えー、ログインすることができます。そしたらですね、ダウンロード。え、もうすでに僕はですね、こちらにダウンロードしてるものがあるんですけど、このショップってものを押していただきます。ショップっていうものを押して、えー、この最初に出てくる左側の、このベロシドローンライセンス c っていうものがすべてこのベロシ o ドローンっていうものを使うために必要なライセンスになります。こちらを購入することで、えー、Windows とか Mac でも 使うことができて端末を2個以上使うこともできます、まあ、その場合はあのログインを1回し直さないといけないっていうものがあるんですけど、まあ、同時にダウンロードして使用することが動詞ではないですけど、まあ、タイミングを分けて使うことができます、はい、でこちらが基本のソフトになっていて、まあ、じゃあこの隣は何って言いますと こちらはですね、まあ、追加のコンテンツみたいになってて、これはフリースタイルパックなんですけども、まあ、使える機体が増えたりとか、使える、えー、ステージが増えたりとかっていう感じになります。なので、基本はこちらを購入してもらって、まあ、必要であればフリースタイルパックとか、えー、コンバット、これはあれですね、対戦するゲームみたいなものが追加されたりとか、あとマイクロ、えー、ちっちゃいドローン 期、え、待、ー、を登録できたりとかあとはでかい、えー、メガクラスとかチャンピオンシリーズとかっていうものがありますでですねこちらは 16.99 ポンドですね現在だと今2738 3… 円ということなのでまあたい3000円以下で2500円前後で購入することができますね なんで購入するときはこちらをクリックしてもらいます。そうするとですね、多分、えっ、ー、と、こんな画面が出てきまして、ここは今ちょっと仮で、えー、コンバットの追加コンテンツを選んですけど、選んでいるんですけれども、こちらのペイメントっていうのを押してもらって、それから、えー、自分のカード情報を導入力してもらうことによって、多分ですね、メールが届くと思います。それで購入が確認できたら、こちらのダウンロードっていうものを押してもらいます。 えー、そうするとですね、この自分が購入したライセンスが表示されると思います。で、この時はちゃんとあのログインをしてください。で、そしたらですね、こちらの右側の、えー、ダウンロードボタンを押してください。自分の OS にあったもの、こちらだったら、えー、Windows、これだったら Apple、あとはこっちは Linux ですかね、はい。を選んでもらうことによってダウンロードすることができます。 今ですね、僕がこれ解説しているのは Windows なので Windows を押したいと思います。そうするとですね、こんな感じでダウンロードが完了します。はい、このダウンロードは結構一瞬ですね。で、そうしましたらですね、こちらを開いてもらいます。そうするとこんな感じで VelocidroneWindowLuncher っていうのが出てきて、この中のアプリケーションを全て展開して実行してもらいます。 そうするとですね、えー、僕はすでにやっているので、えー、こんな感じでですね、アプリを開くことができますで。こちらのダウンロードにはですね、最初こちらのベロシドローンを実行すると、多分、えー、30分以上かかるダウンロードが始まります。で容量的には大体 15GB ぐらい、えー、結構重い量の、えー ダウンロードをする必要があるのでそちらはちょっと、えー、端末の容量、えー、を開けておいてから、えー、ダウンロードすることをおすすめしますダウンロードして、えー、終わったら、えー、こういった画面にが表示されると思いますでここを押すとですねこの機体が飛んでる音が出たりとかするんですけどももうちょっとうるさいのでオフにしておきます、えー、そんな感じでですねこちらのアプリを開くことができました